はいどうも、フージャパンゆうです。本日も元気動画を撮っていきたいと思います。はい、というわけで、えー、今回の動画はですね、モーニング娘。1.5 の、冷たい風と片思い。こちらの曲をですね、えー、初見リアクションしていきたいと思います。はい、というわけで、先日ですね、エンドレススカイ。こちらの動画をね、上げさせていただいたんですけれども、えー、コメントをいただく中でですね、えー、エンドレススカイと、 あともう一曲、今回やる冷たい風とかと思いこちらの曲が、まあ、セットになっているので、ぜひ一緒に聴いてみてくださいと。えー、そういう風にですね、言っていただいて、あのー、まあ、どちらの曲もですね、サイさんの、えー、なんか、姿が、えー、投影されているような、えー、そういった曲になっていると。えー、そういった話でですね。で、特にこの、まあ、細かく言うとですね、エンドレススカイは、えー、表舞台で、えー、皆さんが見る、 鞘師さんの姿そして、えー「冷たい風と片思い」こちらの方は、えー、舞台裏も含めてさやさん本人のなんか姿がよく、えー、映し出されてる曲という風に、えー、コメントを頂 い, いてですねそれでですね、えー、今回、まあえー、動画に、えー、させていただいたんですけれどもというわけでですね、えー、どんな歌詞になっているのかということもですね注目しながら、えー、早速ですね MV の方見ていきましょうそれではいってみようレッツ イ結構なんかクラシカルなダンスですね。 すごいね。な, な, い な, いなんかすごい、もう泣けますね。 手投げな感じがまたすごいグッときますね。この表現力。 なんか哀愁があるようなこの曲調そして歌詞これがねまたグッときますよねそしてこのダンススキルですよねロック系の踊りもすごい上手いと思うんですけどこういうクラシック的なアーティスティックな音楽というか振りもねすごい上手いですよね 音とかもね変わってきますよねよの<笑>のこの表現力ですねなんか情景が目に浮かびますね なんか恋愛的な曲として聴いてもグッときますけどやっぱりこのさやしさんのね、えー、普段感じてたこととかも想像しながら聴くとすごいまた感動しますね。えー、この振りも素晴らしいですね。冷たい さ感じますねなんかこの繊細な気持ちに対してのこのすごい落ち着いた曲調この波のある曲調っていうのが刺かりますね。素晴らしいです はい、というわけでご覧いただきました。モーニング娘。ワンファイブで、冷たい風と片思い。いかがだったでしょうかいややっぱりね、あの曲中にも、えー、言ったんですけれども、この結構繊細なね、心情を描いてる曲だなと思うんですけれども、それに対してこの、まあ、曲調だったり、えー、メロディーのこの音の使い方、あと音がなくなってからのこの間だったりとか、 なんかそういったところでこの感情の波をね表しているような感じがしてまあこの非常に作り方があの工夫がされているなと素晴らしいなというふうに感じたんですけれどもまずやっぱり歌詞ですよね。でこの歌詞のまあ冒頭からですねこの目を見られると心まで見られているよう で, でまあその知らない間にね前髪が長くなっていったっていう。 なんか価値があったと思うんですけれどもそういったなんか細かいその描写を詞にできるっていうのがまずすごいなと思ったんですけれどもで確かにね自分がすごい悩んでた時とかこの人生で振り返ってみるとやっぱり心を見られたくないっていうねあの時期あったなとは思うんですよねでそれって、まあ、何でそうなるかっていうとやっぱりその世間用の自分っていうのとあとプライベートというかねあの本当の素の自分っていうの が誰しも、ね、いるかと思うんですけどもそうした時にこのまあすごい思い悩んでる素の自分はいるけどなんか世間では気丈に明るく振る舞ってなきゃいけないとかこのなんか、あのー、全然悩んでないよへっちゃらだもんっていうところをねなんか演じてる自分もいてでそうした時にふとねこの悩んでしまってる自分、あのー、その素の姿を見られたくないちょっと心まで。 見つかされたくないっていうなんか思いになるんですよね。でそういう時ってね、この目を見られるとなんか自分の悩んでることがバレちゃうんじゃないか、不安な気持ちとかすごいその見つかされてないから心配になってたりするんですよね。でそうしたねこの心情っていうのをまあその前。 知らぬ間に前髪が長くなっていったっていうところに、まあ、なんかつながるのかなと思っててなんか自分にね置き換えてみても確かにその心理すっげーわかるなって思うんですよねでこの曲がねあのそのさやさん の, その素の部分っていうのを、えー、よく表してる曲というふうに言われてたのを踏まえるとですね、えーまあ、実際にこの詩のように鞘師さんもいろいろ悩んでたことがあった時にまあその「知らぬ間に前髪が伸びてた」とか。 なんか本当にそういう描写というかね、状況があったのかななんて思うと、さらになんか深いね、共感性を持って聴けるのかななんて思うし、実際自分に当てはめて聴いてみても、あのー、すごいグッとくる歌詞だなと。この最初の一行で、早速なんか心掴まれたような印象がありますね。で、こうした細かいあの心情描写、足りないね、変化だと思うんですよ、こういう部分って。 だけどそうしたところもやっぱりちゃんと繊細にこの詩に乗っけてあげてで音楽をつけることでよりねいろんな人にも伝わってくるし実際多分鞘師さん自身にもなんかその悩んでた時でも自分を見てくれてたっていう気持ちだったりその姿もあと表舞台で頑張ってる姿も全てひっくるめてえつんくさんが小百合さんを応援してくれてたっていう気持ちもなんかいろいろ伝わったんじゃないかななんていうふうに思ってね。 なんかいろんな面ですごい感動的な曲だなと思いましたね、はい、というわけで続いてこの「冷たい風とかと思いこちらのダンスショットバージョンのね映像の方も一緒に見ていきたいなと思いますのでそれでは早速っいってみようレッツゴーさて始まりましたねこの背景となんか衣装もねすごい合っていますよね このゆっくりとしたこの手の上ですね繊細でいいですよね本当テセンスのダンスっ本当素晴らしいですよね<音楽>このマールで始まるのもね 強くノックしてる感じが、また良かったですね。本当ここ、ちょっとダンスじゃないですけど、歌詞すごいね。あの、染みますよね。やっぱこの曲もね、あの、吸気が出てくるところとすごい、なんかまたグッときますしね。 うん、このサイスさんが一人ね先に振り返る演出もいいですよね、うん、もうこの毛先までもうダンスしてる感じがいいですよね すごい細やかなな表現力がついいいてますいや、や素晴らしいなやっぱこの止めとねあと躍動するところのこのギャップとかを持たすのがすごいうまいですよ。でて僕結構思うんですけどよくこのヒールある、ね、靴とかでこんだけ踊れるななんて思うんですよね。 音の使い方とかもちなみにねすごいいいんですよねでここをあの対照的に踊ってる感じがまたねいいですねめっちゃつぶってるんだよな、ね、この手のラインがねもうホントータルで見てめっちゃ綺麗なんですよ メリハリがあるダンスがね、またすごいいいですよね。しなやかなところと力強いところがちゃんとね共存しているところがいいですね。のこのこのマハちゃんの角度がねすごい素晴らしいなと見て。 の振りとかもそれぞれ違う角度でねやるんですけどなんかトータルで見てすごい綺麗なんですよでこの足の動きとかねこのみんなあのブーツで踊ってるじゃないですかこれが揃っててすっげえ綺麗なんですよいやー素晴らしいはいというわけでご覧いただきました「冷たい風と傾いランスショットバージョン」でした いかかがだったでしょうかいや本当にねあの指先足先そしてねこの髪の毛の毛先までね細かな部分まで、えー、気を使ってダンスしてるなっていうのがすごい分かりました、えー、特にねやっぱりこの小百さんのなんか表現力ダンスの表現力っていうのはなんか心に響くねダンスをするなっていう感じがしてこのやっぱり歌詞のね、えー、思いだったりとかをこのダンスの動きに乗せてる感じっていうのがすごいひしひしと なんか伝わった感じがしますね。はい。で、このやっぱり衣装もね、あの、結構長めのブーツ履いてるじゃないですか。で、みんなね、このすごい足の動きがあってたんで、白いブーツのこの動きっていうのがすごい目立ってね、あの、良かったなと思いますし、これやっぱりね、あの、ちょっとでもミスするとすごい目立つんですけどね。だけど、このモーニング娘。のこのダンスの繊細さ。 精度っていうのがねすごい、えー、よく現れてたんじゃないかなと思いますしこの手の振りも全員で一緒の角度にする場所じゃないところこのみんなそれぞれこの違う角度でやるところっていうのもあのなんかそれぞれのねこの表現力っていうのがここに乗ってきてであの違う角度なんだけども一つの絵として見れる感じ。 ちょっとなんか言葉にすると難しいんですけれどもまあそうしたそのアーティストとしての表現力っていうのもそれぞれのメンバーがねすごい高いなと思いますしやっぱりその中でもその聖子さんのね表現力っていうのがまあなんかソロカットとか見ると極まってるなという感じがしましたねであの今ねあのソロの曲とかもね出されてますけれども、えー、そちらでもねさらにね進化したパフォーマンスとか やってるのでこのね、えー、進化していく過程を見れるっていうのも、えー、すごいねなんか興味深いなと思いますしまたねでもそれぞれの年代の、えー、この何歳の時の見せ方とかそういった部分もまああるかなとは思ってるので、えー、そういう点で備えてみてもですね、えー、また興味深い見方ができるんじゃないかなと思いますね、はい、で結構細かなねちょっとことを言うとそのまー、あ、ちゃんの このね足出す角度だったりそこからのこの上半身の体勢重心の持ち方っていうのがえ結構僕的にすごい美しいなと思うんでちょっとそういったところもねあのまた視聴者の皆さんにね見ていただければと思いますしあとまあそのやっぱりさやスさんのこの重心の取り方っていうのもすごい上手いなと思う部分がたくさんあったので是非また繰り返し見ていただければなと思いました。